えー、とまずですね、えー、と今日やるところ第5章のセクション 5.1 なんですが、あの線形写像と行列という説があります。で、えー、そこで、とまあ、今までですね、その、えっ、ー、と、まあ、連立一時方程式とか、あのいろいろな実際の計算法を学んだと思いますが、そこにはですね、その線形写像という概念が潜んでおりますので、まずその線形写像の定義をします。 でそのために、えーとまあ本、本来はですねあの、抽象的なベクトル空間っていうのはこれからこの後であのやりますけれども、まあ、その前にとりあえずあの私たち皆さんが今までその計算として扱ってきた対象としてあの、数ベクトル空間っていうのを扱ってきていましたので、まあ、そ の, あの内容をちょっと復習しましょう。えー、この内容はほぼあのこの教科書の第1章のあたりに書かれている内容ですので、このスライドを見て、あれ 何か忘れてるなと思った人は適宜第1章のあたりに戻ってあの復習してください。でまず、えー、とこれ A1、えー、から N とかそれから C っていうのが、まあ、実数だったり複素数だったりしましたけれどもこういったその、まあ、体と呼ばれるその世界の元ですねこれをスカラーと呼びます。でそれに対して こ, のここにありますように A1 から AN をまあ並べたもの これは縦に並べたり、横に並べたりしますけれども、こういった並べたものを、えっと、ベクトルと呼ぶわけですね。この場合だと、N 個の数を並べておりますので、N 個を数ベクトルと呼びます。で、あの、並べているものは実数だったりその実数ベクトルになんておくこともあります。で、次に、このベクトルをですね、あの、たくさん取ってきたものですね。ここにありますように、えっと、a から AN をですね、実際、実数、すべての実数をこう、組み合わせて、 並べてきたと、そのベクトルの集合ができますけれども、こうやってできたものをですね、えー、とベクトル数ベクトル空間と呼びます。で、えっ、ー、と、N 個の数を並べていますので、この場合は、N 個を数ベクトル空間と呼ぶわけですね。で、えっ、ー、と、まあ、実数だったら実ベクトル空間というふうに呼ばれるわけです。でそれからあと、あのベクトルの間には、そのベクトルの和というのが定義されていますし、あとは、そのベクトルにある定数をかける、あのスカラー倍というのも定義されています。 この辺は多分皆さんこの線形代数の最初の方で学んだと思いますがこれからも使いますのでもう一度怪しい人は復習しておいてください。で今度はですねそのじゃあ連立一致方程式からその線形写像へですねこのだんだんこう視点を変えていくって話をちょっとしていきたいと思います。でえっと、皆さん多分あの 春学楽器でその連立式方程式をですね、その解くっていうのを体験したと思うんですけれども、例えば今こういう連立式方程式を与えられたとしましょう。3x プラス 5y イコール9と、それから x マイナス 2y イコール3を満たすような、そういう xy を求めましょうということで、これはあの、 電子位置方程式を直接解いてもいいですしあとは春学期に学んだ方法はその拡大係数行列っていうのを作ってその係数行列 の, その行簡約っていうのを行ってでそのえと行 の, あの簡約された標準形を作ってまあそこから解を出すっていうのもいいですけどまあこんなふうに x イコール3と y イコール0というふうに解が出せるわけですねでえとここでちょっと視点を変えましてあの 本来の問題はこういう条件を満たすその、まあ、x と y を求めるっていうあの問題だったんですけれどもあの逆にじゃ あ, あのこのですね方程式 の, あの左辺だけ取り出してでこの左辺の x と y にですねあのいろんな実数を代入するとそうするとあのこれらの値っていうのはあのどういう取り方をするかっていう考え方をしますつまりこの x と y に実いろんな実数を代入するわけですね そうすると 3x プラス 5y っていう値と、それから x プラス 2y っていう値。ここからベクトルができるわけです。このベクトルはどういうふうにこう動くのか。そういうことに着目するわけです。で、そうしますと、これはですね、数学では写像と呼ばれるあの概念になります。記号で書くと、こういう書き方をよくするんですけれども、 えー、と今はこんなふうに書かれてますが、なんか F っていう形で書かれておりまして、で、まずその、あの実の二次元のベクトル、数ベクトル空間ですね、R2 から xy っていうベクトルを1個取ってきますよと。それに対して、この 3x プラス 5y と x マイナス 2y っていう、あの、やっぱり R2 のですね、こういう実の二次元のベクトルを、2項のベクトルを対応させますよということで、まあ、 あのこれが数学では写像と呼ばれるものになるわけですね。そうすると、まあ、左で xy という一つのベクトルを与えるとそれに応じて右側でもう一つベクトルが定まると。で、まあ、これをまあ線形写像とこれから呼んだりするんですけれど も, で そ, してもそういう観点からですね先ほどの連立地方程式を解く問題を見ていますと実は先ほどの連立地方程式を解くことっていうのはあのこの写像でですねあの行った先が えー、先ほどの方程式の右辺にあった9とマイナスと3っていうベクトルにちょうど行くようなそういうあの点を、まあ、見つけるとそういう問題と捉えることができるわけです。で例えばですので例えばこの右辺の部分ですねこの右辺 の, あの、まあ、9とマイナス3っていうのをまた別の値に変えればそうする と,、えー、とその別の値に こ, うこのシャドウで映るような元の点っていうのはどこだろうってそういう あの問題にこう帰着されますいいでしょうかだからあの連立一致方程式っていう1個の問題を解いていたのがこういうあの写像っていう概念を使うとそのもっと一般的なこうベクトルとベクトルの対応を考えるっていうふうになります。で、えー、とこれでですね何があの嬉しいかというとですね えー、といろいろああの数学上はご利益があるんですけれども例えばその解の性質っていうのをより深く知ることができるようになります。例えば連立式方程式を解いてですね解が無限項になることってよくありますよね。で, で、えー、と今までその連立式方程式をただ解くっていう立場だと、まあ、こういう方程式だったらあの解が無限項になるけど別なこういう方程式だったら解が有限項とか、まあ、そういうこう あの一個一個の方程式に対してその性質を見ていくという立場だったのがこの連立時方程式をそのベクトル数ベクトルから数ベクトルの写像と捉えることで例えばえとこの方程式の性質をですねより一般的な目であの見る捉えるつまり例えば方程式がどういう性質を満たしていればじゃあ解が無限個あるかとかですねそういうことをより一般的な立場からあの知ることができるように なりますえー、他にも、まあ、のここではあの詳しくはしゃべりませんけれどもあのいろいろな性質、えー、といろいろな数理的な現象をですねこの線形写像とみなしてその性質を調べることで、えー、その現象の解明に役立っております。というのが、えー と, まあ、とりあえずここで説明するです、ね、こ の, あのなんでしょう連立時方程式 の見方を変えて、それを線形作動で見てみるという話です。ということで、一応そういう動機があって、あのいまあ春学期のうちはその実際の計算法をやりました。で、それに基づいて秋学期は、じゃあその計算の背後にどういうあの数学的な構造があの隠れているかということをえと学んでいきます。 であのこれからも何回か出てきますけれどもあの数学というのはその実際の計算とですねそれからあの性質の理解っていうなんか2つの要素から成り立っています。で、えー、と主にですねその性質や構造の理解が進んだのはうんと大きく進展したのはやっぱりこの20世紀の数学なんですけれどもただあの最近はその計例えばコンピューターが発達して今まで人の手では計算できなかったようないろいろな あのものも計算できるようになりますのでそういう点からまた計算という側面もあのクローズアップされておりましてですのでやっぱり計算とあの構造っていうその2つの理解は非常にバランスよく理解するってことが大事になっていると思います。さてえっとそういう話を踏まえてですねじゃあ一応線形代写像の定義っていうのをしますけれども一応数学的にはですねこういうルールで線形写像を定めるってことをえっと皆さんちょっと知っておいてください。 一応、そうですね、記号はあのちょっと一般的になりますね。で、まず、K というのを、実数全体、もしくは複素数全体を表しますので、まあ、これ以降、K と聞いたら、まあ、実数の R か複素数の C を思い浮かべてください。それから、F っていうのを、それから、K の N、K の N っていうのは、その N 項の数ベクトル空間から、K の M、MM、M っていうのは、M 項の数ベクトル空間への、 写、え、像、ー、とととすすするるんですがが、まあ、一般にこの n と m っていうのはあの異なる場合があります先ほどは n も m も2でしたから2項の数ベクトルから2項の数ベクトルの写像だったんですが一般にはその項が行く前と行った先で異なる場合がある。でこれが線形写像であるというのは F が線形写像であるというのは次の2つの性質を満たします。えー、と2の あこれも特有の言い回しですが、2の kn っていうのはこの映る前ですね。kn っていうのはこの映る前 の, あのベクトル。kn とそれから、えー、とスカラー c に対しての次は成り立つ、次は2つの生成が成り立つということで、1つは、えー、と x1 と x2 を加えてから映したものが、映った先でですね、x1 を先に映して、x2 を先に映したものの和に等しくなる。というのが1つ目。で2つ目は、 えー、x1 を c 倍してから移したものが、えー、と先に x1 を移してから c 倍したものに等しくなる。で1番目はそのベクトルの和を保存すると言いまして2番目はベクトルのスカラー倍を保存すると言います。でこれをま あ, あのちょっと図にしますとえっ、ー、とまあちょっと手書きの図なんですけれどもあの1番目の性質は例えばあの x1 と x2 というのはまあこういうベクトルがありましたと。 で、その輪は、あの、この図でいう黒い斜めのベクトルなわけですね。で、えっ、ー、と、そうするとですね、例えば x1 と x2 をそれぞれ、その f で、こちら移しますと、まあ、こういう赤い2つのベクトルになるんですけれども、そうすると、この赤い f の x1 と f の x2 を加えますと、まあ、こういう赤い大きなベクトルになるんですが、えー、実は、これ f が線形シャドウですと、先に えー、と x1 と x を足してから移したものと、この赤いベクトルが等しくなる。というのが一つ目の性質ですね。で、二つ目は、これスカラー倍なんですが、えー、例えば x1 っていうベクトルがあって、それを c 倍するとこうなると。で、例えば x1 を先に f で移してからあの c 倍したらこうなります。この長い方の矢印になりましたと。ところが、それはあの先にです移、ね、す前にあの c 倍した 長い方の黒い矢印のベクトルを、ご f で写したものとまあ一致しますと、まあそういう性質なわけです。まあこれがこの二つがその線形写像の定義を満たす二つの性質です。ということで、えー、っとまずその例題としまして、じゃ あ, あの与えられた写像がですね線形写像かどうかっていうのをあの判定するやり方について説明しましょう。 でこれは、線形写像の判定をすると同時に、こういった問題をその数学ではどのように解くかという解き方のまあ手順についての説明でもあります。えっと、まず、あのまあ、演習問題などでも、そのまず写像がですねあの、こういう形で与えられると申しましょう、えっと。2個数ベクトルから2個数ベクトルへ の, あの写像 で, で、XY に対して、 えー、3x プラス 5y と x マイナス 2y に移りますと。そういう写像が与えられたとしましょう。で、えー、それがあの線形写像であることを示しなさいって言われたときにどう、まずどうするかっていうと、と回答のポイントとしては、す、え、べ、ー、てのベクトルに対して、でこの f1 がですね、あの線形写像の定義のさっきやった、今言った2つの定義をですね、あの満たすことを示すというのがまあ基本的なやり方です。 でまずじゃあ、あのー、1番目 の, あの性質を示していきましょう。で、すべてのベクトルっていうのを取るためには、あの特定のベクトルを取ってきちゃダメなんですよね。例えばあの、01と10を取ってきました。それに対して、この性質が成り立ちますって言っても、あのそれはすべてのベクトルに対して示したことになりません。ですので、すべてのベクトルっていうのを取ってくるにはどうするかっていうと、よくやるのは、えー、こちらにありますように、x1、 こういう変数をこうですね。x1 をあの x1、y1、それから x2 を x、y2 というふうに置きます。で、これで、その x1 とか y1 とか、このベクトルのですね、各成分が、すべての数を取るということにして、それで成り立てば、す、ま、べ、あ、てのベクトルについて成り立ったと言えるわけですね。で、一番目として、えっ、ー、と、目標はその、この x1 と x2 の和を f1 で移したものが、 下にありますように、f1 を x1 を f1 で, 写 f1 で写したものと、x2 を f1 で写したものに等しくなるということですね。あちなみに今ちょっとこの記述の間違いに気がついたんですけれども、あの写像これ、本当は f1 ってあの下に1というインデックスがつくはずでしたので、直しておいてください。はい、で、えーと、じゃそれを示しましょうということで、あの実際に、えー、と示しますと、まずこの f1 にですね、えー、あ この f1 に、この x1 プラス x2 というベクトルをこう入れて移します。移しますと、えっと、x1 プラス x2、y1 プラス y2、それぞれの成分が、このように移っていきます。で、ここで、あの、式をですね、いくつかのルールに従って組み替えます。で最初に使う組み替えは、これ、各成分ごとに、あの、 X1 とか Y1 とかか Y1 順番を組み替えるんですねこの時にはその数の分配法則や結合法則を使って組み替えるということに注意してください。でまずこういう形に組み替えると。でその次のステップで、えー、と実はこのベクトルが こ, っちこのように2つのベクトルの和になることが分かります。でその和っていうのは実はあの x1 を f で移したものと x を f で移したものの和に等しいと。 いうことで、こういう示し方で、そのまず一番上の性質が示されます。で、えっ、ー、と、次に、えっ、ー、と、スカラー倍なんですけれども、これも同じようにして、その、まず、c 倍の x1 っていうですね、x1、x1 はベクトルで c はスカラーですが、この c 倍の x1 を f1 で移しましょうと。で、それをこう式、あの式変形していって、最終的にこの下にありますように、 これが実は、f1、x1 を f1 で移したものに、ここもインデックスを補っていただきたいんですが、それに c をかけたものに等しくなるということを示せばいいわけですね。で以上から、その f1 は線形作動であるということがあります。で、まああのー、計算の仕方としてはだいたいこういう感じなんですけれども、えっと、皆さんにえっと注意したいのは、あの実際の回答はちゃんと適切に文章を補って、 あのなんでしょうねちゃんと音読してあの通る作文にしてくださいですのであの僕が今口でいろいろ説明しましたよねその部分を実際の皆さんがテストなどで答案を書くときにはちゃんとそれを文章にしてあのこの式を補った上でであの回答を書いてほしいと思いますあの 数, あの数学の問題も結局はそのあの誰か他の人にこう 言葉で伝えるものですから、数式だけ書いてもあの内容は伝わる、あまり伝わらないでしょうね。ですね、そこはちゃんとあの言葉で補って書いてください。でと次の例題で、えー、ではですね、今度は逆にその F2 という写像がですね、これ線形写像でないことを示しましょうっていう問題です。で その F、あ, あ、これもなんか、すみません、インデックス間違ってますね。これ、本当は F2 ですね。これも直してください。F2 は、こういう形で与えられているんですけれども、数学で、これ、何々ないことの証明っていうのは、主に2つのやり方があります。1つは、判例を挙げる。つまり、成り立たない例を挙げるということですね。もう1つは、何々である。つまり、成り立つと仮定して、矛盾を導くと。 でこれは配理法といって多分えと皆さんも知っていることでしょう。ということ で,、えー、っとでどちらかというとそのあごめんなさい。あの判例を挙げるというのは割とあの優しい場合が多いです。あのその判例が見つかればですけどね。でなぜかというと判例というのは1個だけ成り立たないものを見つけてくればそれであの 証明すすれば、OK、だからですねでとりあえずその判例を挙げてじゃあこの F2 がですね線形作動の定義を満たさないことを示すことにしましょう。でえっ、ー、とで判例を実際にどう探すかはあのちょっと皆さんそれぞれやってもらわなきゃないんですけれどもこの場合この問題の場合は x として 1,0 というベクトルを持ってきますと、えー、このあの 線形ののの定義こ2番っていうのは実際には、そのあるスカラー C に対して、その X の C 倍を移したものと、それからえと X を移したものの C 倍が等しくないことを示します。実際に示したのはこちらなんですけれども、スカラー C を適当に取ってきてですね。 えー、とそうしますと、さっきの cx、x が 1,0 でしたから、x の c 倍は c0 になります。で、この cx を f2 で移すとですね、これはあの計算はちょっと皆さん後で確認してもらいたいんですが、えー、と移した結果三 3c プラス1と c というベクトルになります。で、それに対して、先に x を f2 で移して c 倍したものはどうなるかっていうと、まず 1,0 を F2 で移す と,、えー、と実は41を c 倍したものが、えー、と 4c と c ですね。ということはあのこの上でやった cx を f2 で移したものと等しくなりません。ということでその線形写像の性質の2番目を満たさないのでこの f2 というのは線形写像ではないという結論に至ります。ここまでいいでしょうか